えー、骨盤調整、怖いトレーナーの村ゆき子ですいつもですね、クラスでやっている、えー、全身調整の動きをご紹介していきますね、ぜひおうちでやってみてください。でねえー、と新しいのを加えましたのでね最新バージョンですよ、右の足を右のお尻の横に出します、右のお尻の横ね。で肘ままでつつければいいていきましょう でこのままでもいいし、もし寝っ転がれれば寝っ転がっていきます。肘ついたままでもいいですよ。で、ただ力を抜いて、右のももの前面が気持ちよく伸びてるのを感じていきましょう。もしこの時、右の膝こうやって浮いちゃう方は、肘ついて、右の膝なるべくマットにつけた状態でやっていきますね。で、力を抜いていきましょう。寝っ転がれれば寝っ転がっていきますよ。相、は、性、い、したら、息を大きく吸って、 でこの右のお尻をマットから離して、右の骨盤を斜め左の天井に見せるような感じ、さら に, さらに右のももと、そっけ部を伸ばしていきましょう。これ、ね、寝っ転がってやるとさらに伸びますね。右の膝はついたまま、右のお尻だけマットから離します。で呼吸していきましょう。 はいそしたら右のお尻マットに下ろしますね。そしたら今度左の足を縦膝つければついていきます。右のお膝はマットについたまま浮かないようにしていきますよ。はいそしたらですねそのままでもいいしこの手ぬぐいを左のももの裏に回して足浮かせられれば浮かしていきましょう。 ただ右の膝が浮かない範囲でいいですよ。右の膝が浮かない範囲。これかなりね、右のももの前面とこの鼠径部、このおへその後ろのところまで来ている、えー、腸腰筋、大腰筋がここしっかりと伸びてくるので。はい、そしたら今度左足を伸ばせれば伸ばして。 ところに手の上引っ掛けて、この足ちょっとお顔の方に近づけられれば近づけていきましょう。無理しないでくださいよ。右の膝はついたまま。こうやってね、右の膝はぐーっと浮いてまでこうやんないでくださいね。右の膝がついた状態でやっていきます。で、今は右のお尻もちゃんとついてますよ。 そしたら左足を下ろしていただいて左膝を外に開きます外に開いて今右のお尻も左のお尻もついた状態で右の手まっすぐ上に上げて右の手と右の膝で縦にぐーっと引っ張り合っていきましょう腰反らないようにしていきますね右のお尻をなるべくマットに下ろしていきましょう 右の鼠径部しっかり伸ばしていきます。この鼠径部ですね。おおよその横ぐらいまでここをしっかりと伸ばしていきます。はい、そうしたら。右の膝を元に戻して、左足伸ばしましょう。で両手組んで。吸って、吐きながら右膝右の胸にぐっと持っていきましょう。右のお尻と腰しっかりと伸びているのを感じます。 この力抜かないまま吸って吐きながら右膝左の胸の方向に少し傾けます吸って吐きながら右膝右の脇を下大きく開きましょう吸って吐いてもう一度左の胸の方に傾けたら左手で右膝抱え込んで右手斜め下に下ろします体ゴローンと左に倒して左手で右の膝上から軽く押さえます で右の指先を視線で追っかけるように肩を開いていきましょう大きな呼吸胸に入れて吐いた時に右の肩少しずつマットに近づいていくようなそんなイメージですこの時腰が痛い方は右の膝胸の方に持ってくるかそんなにねじらないでいいですよ腰が痛くない範囲でやっていきましょうはいそしたら右の手のひら天井に向けて斜め上に伸ばします 右の手から右のももが斜め一直線、対角線になるような状態息を大きく吸って右手斜め上にぐーっと伸びて伸びて伸びて伸びて右の指先が少しでも遠くの床を触るようなイメージですしっかりと脇の下を開いていきましょう吐いて右の指先右の肩にちょこんと触れるように置いたら肘を下から前に回して吐いて大きく上から後ろです で下から前、吐、はいて大きく上から後ろ大きく肩甲骨を回していきましょう肩じゃなくて肩甲骨大きく回していきますねだんだん肩が緩んでくると肘が後ろのままとつくようになるのでそれもイメージしてやっていきましょう 前に来た時は二の腕が顔を撫でて後ろに来た時は肘が床をするイメージですはいそしたらもう一度右の手のひら天井に向けて斜め上に伸ばします息を吸って右手斜め上にぐーっと伸びて伸びて伸びて伸びて伸び て, 伸びてそしたら小指を天井にぐーっと突き上げるようにして二の腕を後ろにねじって指先の方にぎゅっと引っ張っていきましょう 肩関節の血流1回ここで止めますね。で、ふっと力抜いて右手斜め下左手も斜め下、ハの字で手伸ばします。そしたら右のお尻1回マットに下ろしましょう。右のお尻ついたまま右足左斜め先にぐっと伸ばします。で、つま先遠くを通って膝伸ばしたまま右まで上げてきたら膝を曲げて吐いて胸の 右のお尻なるべくつけたまま右足左に伸ばしてつま先遠くを通って曲げて吐いて胸のこれを繰り返していきましょうなるべく遠くつま先を遠くの空気を触るようにしていきますでもしこの時腰が痛い方は膝曲げたままで円を描くので十分ですよ膝曲げたままで描いていきましょう それか足が遠くを通った時に腰が反ってしまう方は足の遠い位置ちょっと高くしていただいて腰がずっとマットにつくようにしていきますね。でこれが下に来る時に腰が反っちゃう方っていうのはちょっと腹筋が弱いっていうことなので腹筋運動を少ししていただいて腰が、えー、とお腹が少しね腹筋ついてきたらテイクフィクをしても腰が反らないようになってきます。 股関節を伸ばして、ぎゅっと引き込む伸ばして引き込むっていう感じで、血流しっかりと右の股関節に通していきましょうはい、そしたら今度右膝が胸に戻ってきたら反対回り右膝曲げたまま右に開いて膝下伸ばして遠くの空気触って左まで来ますけど右のお尻なるべくマットに下ろしていきますよで曲げてはいて 胸の膝の曲げたまま右に開いてこの時左のお尻浮きませんよ遠くを通って曲げて吐いて胸のなるべく右のお尻つけたまま左にしっかりと繰り出していきましょうご自分がすごく平べった時計の中にいるようなイメージです 腰はずーっとついてますよ腰はずーっとマットについたまはい次に右膝戻ってきたら両手で右膝を抱え込んで左足をお尻の近くに持っていきましょうで右の足の裏天井に上げて膝の裏しっかりと揉んでいきます膝のねちょっと曲げて奥にぐっと指入れるとここにね2本の腱があるんですねそこに指ぐっと押し入れてそこをしっかりと揉んでいきます この膝の裏と腰がすごく、えっと、筋肉がつながっているのでここが張ってらっしゃる方は腰も張っているのでここを緩ますと腰も緩んできますはいそしたらぐっと膝裏に指を押し入れたまま足首の曲げ伸ばしをしっかりやっていきましょうつま先伸ばした時には指までぐーっと曲げて足首曲げた時には足の指全部開いていきます まっすぐやっていきますよ。この、ね、足首がこうぐふっとこの曲がるのがすごく大事なので、しっかりとこうやってふくらはぎ使っていきますねで。つま先で大きな円を描いていきましょう。ゆっくりやっていきますよ。反対回りもしていきましょう。 でこの外側にしっかりと回していきます外外側外側しっかりと回ししていきましょうでもし外側が回りづらいなっていう方はこの足の外側の筋肉が硬くなっているのでここをしっかりとマッサージボールとかで柔らかくしてあげますねはいそれでは動きを止めて右のももを胸にぴったりとくっつけますももの後ろに手を回して反対の肘と肘を抱え込みますお腹とももくっついた状態で 息を大きく吸って吐きながらかかと頭の上にぐーっと蹴り上げます膝曲がったままでいいのでかかと蹴り上げられるだけ蹴り上げてももの後ろ膝の裏しっかり伸ばしていきますね肩の力抜いて首長くしていきましょう吸って力抜いてあと2回いきますよ吐いてぐーっとかかと蹴り上げて で右のお尻、多分浮いてると思うので、右のお尻はマットに下ろしていきましょう。かかとは蹴り上げ続けます。足がね、ちょっとプルプルプルって震えるぐらいがちょうどいいです。吸って力抜いて、ラスト吐いて、ぐーっと蹴り上げて、かかと蹴り上げ続けますね。お腹とももはずっとくっついてる状態でいいです。 それでは両手解放してかかと遠くを通るようにマットの前方にゆっくり下ろしましょう右の手のひら天井に向けてまっすぐ上に伸ばします右のかかと少し浮かせて息を大きく吸ってかかと真下にぐーっと蹴って蹴り続けますそれキープで右手まっすぐ上にぐーっと伸びて伸びて伸びて伸びて伸びて伸び て, 伸びて口から吐いて脱力しましょうあともう一回いきますね右のかかと少し浮かせて 息を大きく吸って、かかとの下にグーッと蹴って、蹴り続けます。で右手、まっすぐ上にぐっと伸びて伸びて伸びて伸びて伸びて伸びて、口から吐いて、脱力しましょう。はい、そしたら左手で、ね、右の手首しっかりと握って、右のかかと少し浮かせて、足は一緒です。息を大きく吸って、かかとの下にグーッと蹴り続けます。蹴り続けて、 左手の力で右手を左に左に持ってきて右の体側をしっかり指輪のようにしならせましょう左手で右の手斜め上にぐっと引っ張りますね吐いてリラックスしましょう両手斜め下にわ足まッたの前方に伸ばして骨盤の腰骨の高さ揃えると右足の方が長くなっているのを感じられると思います そしたらそのまま寝、ね、っ転がったまま左の足を横に曲げてきてもいいし一回起き上がってからやってもいいです今度左ですね左の足を左のお尻の横に置いて肘までついていきましょう左の膝マットにしっかりついてますよでいけそうだったら寝、ね、っ転がっていきますね肘ついたままやっていただいてもいいですからね で、まずは左の腿がしっかり伸びてるのを感じていきましょう。腰なるべく反らないようにマットに重たく下ろしていきます。まずは左の腿の前面しっかり伸びましょう。特に腰を反った時に腰に痛みがある方は腿ももの前面が硬くなっていらっしゃる方が多いので、ここをしっかり伸ばしていきますね。はい、そしたら吸って。 吐いて骨盤、左のお尻をマットからぐるっと離して左の骨盤を右の天井に見せるような感じ左のお尻浮かしていきますねでも左の膝はついてますよ左の膝はついてますで呼吸をしていきましょう 左のお尻マットに下ろしましょう。はい、そしたらですね。右の足を立て膝ついて左の膝浮きませんよ。このままでもいいですよ。もうちょっと行けそうだったら、右の足浮かして腿ももの後ろに手をえっと手ぬぐい持ってきますね。左の膝浮かない範囲です。浮かない範囲で左のももの前面とこの鼠径部からおへ。その後ろの辺まで。 こうぐーっと伸びている腸腰筋を伸ばしていきましょう。このままでもいいですよ。伸ばしたい方、さらにここ伸ばしたい方は足、右足伸ばしていきましょう。ただ左の膝がマットから浮かない範囲です。左の膝がマットから浮かない。 お尻マットから浮かないようにはい、そうしたら右足を下ろしていただいて右膝、外に開きます左手、手のひら、天井に向けてまっすぐ上です息を大きく吸って左の膝と左の手で上下にぐっと引っ張り合っていきましょう左のお尻マットから離れないように いて力を抜きまししょうそしたら右足は伸ばして左膝胸に抱えてきます吸って吐きながら左膝胸にぐーっと持ってきて左のお尻腰もしっかり伸ばしましょうこの力抜かないまま吸って吐きながら左膝右の胸に少し傾けます股関節ちょっと傾ける感じ吸って 吐きながら左膝左の脇の下を大きく開きましょう。吸って吐きながらもう一度右の胸に傾けたら右手で左膝抱え込んで左手斜め下に下ろします。体ゴローンと。右に倒してで左の指先を視線で追っかけるように肩を開いていきましょう。腰が痛い方はそんなにね。じらなくてもいいですよ。で、この？ 左の手の居心地が悪い方は左手お尻の方に下ろしていきましょう一番自分の肩がリラックスできるところを探していきますねはいそれでは左の手のひら天井に向けて斜め上に伸ばします息を大きく吸って左手斜め上にぐーっと伸びて脇の下左の脇の下しっかり開いて右の手では左の膝軽く下に下ろして押していきましょう リラックスしたら左の指先肩にちょこんと置いて肘を下から前に吐いて大きく上から後ろです下から前吐いて上から後ろ二の腕で顔をするように後ろは肘で床を触るような。 つく回していきますね。はい、そしたらもう一度左の手のひら、天井に向けて斜め上です。息を大きく吸って、左手斜め上にぐーっと伸びて、伸びて、伸びて、伸びて、伸びて、伸びて、伸びて、伸びて、伸びて、伸, 伸びて。はい、そしたら小指を天井に突き上げるように、脳で後ろにねじって。 やっていきましょう。はい、それでは左手斜め下、右手も斜め下です。左足左のお尻マットに戻して左足右に繰り出します。で、左のお尻マットにね。しっかり戻して左足右に繰り出すと、この左の内ももの恥骨の方かなり上ですね。この辺。 このの辺伸びるるるんじじゃないい使ってるのを感じられると思いますね左のお尻しっかり下ろして右に繰り出しますで遠くを通って左まで上げてきたら曲げて吐いて胸の前左のお尻なるべくマットに戻したまま右に繰り出して遠くを通って曲げて吐いて胸の前ですこれを繰り返していきましょう左の足が 回れば回るほど左足がどんどん伸びていくような長くなるようなそんなイメージです指先なるべく遠くを触ってなるべく遠くを触っていきましょう腰が痛い方は膝を曲げたままでいいですよ遠く通った時に腰が浮いちゃう方は高いところと しっかりとこの時ぐっと膝曲げていきますね。で、遠くを取ってしっかり曲げます。股関節を伸ばして、ぎゅっと縮めて。伸ばして、きゅっと縮めて。はい、そしたら今度は反対側、左膝左に開いて、この時右のお尻浮かないように、左膝伸ばして、遠くを通って、この時も左のお尻なるべく残したまま右。 膝を曲げて吐いて胸の。これを繰り返していきます。股関節伸ばして縮めて。伸ばして縮めて。腰に負担かからないようにしていきますよ。でこうやって骨盤にしっかりと血流を届けていきます。 そしたら左膝胸に抱えてきて、右足をお尻の近くに持ってきてから左足の裏、天井です左の膝裏、しっかり持っていきましょうちょっと膝を曲げた方が指がぐっと奥に入るのでその方がいいですね本当にねこの膝裏がねちょっとふわふわになるぐらい柔らかくしていきましょうはいそしたら膝裏にぐっと指を仕入れたまま足首の曲げ伸ばしをしっかりやっていきます 曲げたとき伸ばしたときは指までぐっと折って足首曲げたときは足の指開いていきましょうはいそれでは大きな円を描いていきます外側を丁寧外側を丁寧に回していきますよゆっくり回しましょうゆっくり反対回りもしていきますゆっくり回しますね それでは動きを止めて左のももの後ろに手を回してさっきとは反対に組んでいきましょう肘ねちょっとなんか組みづらいような感じはいそしたらお腹とももくっつけたまま息を大きく吸ってかかと頭の上にぐーっと切り上げてお腹とももがくっついてる範囲でいいですで左のお尻たぶん向いてるので左のお尻マットにしっかり戻していきましょう かかととお尻で引っっ張り合っていきますね吸って力抜いてあと2回行きましょう吐いてぐーっと蹴り上げて首の力抜いていきます左のお尻は戻しましょう吸って力抜いて ラスト一回吐いて、ぐーっと切り上げて。かかとはね、ちょっとプルプルって震えるぐらいがちょうどいいですよ。ここだけはね、ちょっとしっかり頑張って、ここ伸ばしていきますね。はい、それでは両手解放して、かかと遠くを通るよりマットの前方に下ろします。 左の手ののひら天井に向けて真っ直ぐ上ですね左のかかとを少し浮かせて息を大きく吸ってかかと真下にぐーっと蹴ってこれキープです蹴り続けながら左手まっすぐ上にぐーっと伸びて伸びて伸びて伸びて伸びて伸びて口から吐いて脱力しましょうあともう一回左のかかと少し浮かせて息を大きく吸ってかかと真下にぐーっと蹴って蹴り続けながら左手まっすぐ上にぐーっと伸びて伸びて伸びて伸びて伸び て, 伸び て, 伸びて 口からはいそしたら最後右の手で左の手首しっかりと握って左のかかと少し浮かせて息を大きく吸っ て, てかかと真下にぐーっと蹴ります蹴り続けながら右手の力で左手斜め右にぐーっと引っ張って引っ張ってかなり左の体側しならせましょう左の骨盤と肋骨スペースを作るようなイメージ吐いてリラックスしましょう 両手斜め下両足まっトの前方に伸ばして少し余韻を感じていきましょうはいねこれで体が放射状に整いましたのでぜひこれねお家でできるときにやるようにしてください はい、ありがとうございました。